ははいこんにちは今日は DJIFPV の発表の、えー、時間が、えー、公表されましたので、えー、それまでに集まった情報をすべて、えー、噂とか全部、えー、まとめていきたいと思います最近ちょっと動画を出しなかったんですけどずっとなんか DJI の話になっちゃってて。 今後はもっといろんな FPV に関する僕の出来事とか全部挙げていこうと思うのでぜひチャンネル登録してみてください昨日の夜ぐらいに、えー、DJI の全部世界全国で DJIFPV と思われる画像がドンと公式のサイトに出て、えー、発表されるんじゃないかっていう時まで来ました一応日本時間で、えー、3月2日に 何か発表されるっていうことになっててになます見てたらわかると思うんですけどもう完全に DJI FPV ドローンっていう新しい今までのマビックとかファントムとかは違ってゴーグルをつけてダイナミックな映像を撮れるようなドローンが発表されると思います今日はそれについてまとめていきますえっともうすでに情報がたくさん出てしまっていてまあそのなんだろう経緯と言いますか一番は えっと、開封動画。DJI FPV コンボと呼ばれる箱を開ける動画が出て、もう完全に中身とか全部世界に YouTube で公開されちゃってるので、ほとんどのことが分かってるんですけど、まあ日本でね、あの今まで DJI FPV システムが発売されてなかったので、 えー、気になってる人も多いかなと思うので、えー、話していきたいと思います。えー、まずは、えー、噂されているスペックについて。まあ、簡単にまとめると、3月2日発売で、えー、価格はだいたい15万円前後。で、えー、撮れる画質は、えー、4K60P で撮影できるそうですね。えー、そして、えー、中には、えー、アクロモードとか、 えっと、DJI の他のドローンみたいなスタビライズされてるモードとかがあるみたいですね、えー、そしてもっともっと気になるところがあるのでそこについて話していきたいと思います、えー、気になるところで言うとアクロモードですね、えー、DJI のドローンをやってる方からするとアクロモードって何ってなるかと思うと思うんですけどアクロモードっていうのはえっとこういった FPV ドローンで飛ばす時に 完全に、えー、っとセンサーを切って、えー、機体の水平をマニュアルで自分の操作だけで維持するっていうモードになります、えー、自分でマニュアルで操作するメリットとしてはそれこそア ク, ロアクロバティックな動きができるのでそういったモードを使っていますで今回はそういったモードも FPV ドローンに新しい DJI のドローンに、えー、搭載されるんじゃないかっていうことになっています そしてもう一つは日本での発売です。今まで発売されていた DJI デジタル FPV システムっていうゴーグルとエアユニットと呼ばれる VTX 映像送信機とコントローラーのセットなんですけど今までは日本で売られていなかったので今回はどうかなと思ったんですけど今回 DJI の日本のサイトに今言った発表する 内容が今載っているので多分日本でも発売されるんじゃないかという予想をしていますそしてそこに少し関連して 2.4GHz いう周波数帯の問題もあります。さっき話した通り開封動画がもうすでに出回っているので開封動画に映っているえー、的情報技的の番号を、えー、総務省のウェブサイトに入力して調べてみると 2.4GHz として、えー、ゴーグルと、えー、プロポ、あとは DJI ドローンが申請されています。で、えー、っと、基本的に FPV ドローンは 5GHz 帯を使用しているので、えー、映像伝送には 5GHz を使用しているので、えー、っと、2.4GHz っていうのは珍しいんですよね。珍しいというか、今まではなかったもので、 5GHz の方が映像が安定して受信できるからっていう理由で皆さん使ってるんですけど 5GHz を使うにはアマチュア無線4級以上か、えー、第3級陸上特殊無線技師っていう資格が必要になってさらにそれを開局するっていう作業が必要になるんですけど 2.4GHz で技的が取れている場合にはそういった申請が必要なく使用することができます。 なので、もしかしたらそういった申請が必要なく、FPV ができるようになるんじゃないかなっていう注目をしています。えっ、ー、と、今話したことなんですけど、2.4GHz で申請されてるんですが、その中に 5GHz はなかったので、もしかしたら逆に 5GHz の周波数で DJI のドローンを使うことはできないかもしれません。えー、開局には、業務開局には、えー 擬的ががいたものが必要なんですけどバージョン2のゴーグルだと 2.4GHz の儀的しかないのでそこがちょっと今後どうなるのかなっていうのが気になりますね、えー、そしてスマホででで映像を確認できるという点です今まで発売されてた DJI デジタル FPV システムの最初に出てたゴーグルはえっ、ー、とゴーグルでしか映像を確認することができなくて 例えば隣に、えー、と撮影できててお友達に映像を見せたいってなった時にゴーグルをもう一つ用意する必要があったりもしくは DJI の、えー、スマートコントローラーと呼ばれるものにゴーグルを接続して使う必要があったんですけど、えー、とこの間公開された開封動画には、えー、スマホで接続して DJIFly のアプリを使って 映像を外に出せるっていうこともできるような映画イラストがあったのでもしかしたら、えー、それが確実になるかもしれませんねえー、あとはですねもう一つ今までちょっと発表されてなかった内容発表っていうか噂されてなかった内容にはなるんですけどモーションコントローラーっていうのがもしかしたら出るかもしれませんえー、モーションコントローラーっていうのはまあ今まで FPV ドローンっていうかドローン全体で うとコントローラーっていうと2本のスティックがあってそれを右手と左手で持って親指とかで操作するっていうものだったと思うんですけどこの Facebook グループで、えー、公開されたこのレンダリング画像には1、えー、つの棒みたいなものが載っていてまあ何て言うんでしょうねあの飛行機を操縦する時 の, あの操縦桿みたいな 役割になってそれ一つだけで操作できるようになるんじゃないかなっていうまわ、あ、が回っていてまあ発売の時にはまだ発表されないかもしれないんですけど今後そういったものでも FPV ドローンを操作できる未来が来るんじゃないかなっていうすすごいいい楽しし噂をしていますね、まあ、実際どうなるかわからないですけどすごい楽しみです。 以前もそういったコントローラーを開発しようとしている、えー、グループがあったんですけどまあ実際今どうなってるかわかんないです一応モーションパイロットっていう名前で、えー、ウェブサイトがあるのでそちらが気になる方は是非概要欄から見てみてください気になることがいくつかあるのでそれについても話したいと思います1、えー、つはフライトコントローラーですね、えー、FPV ドローンっていうのは 有名な、えー、フライトコントローラーを制御するソフトがあって、まあ、一番有名なので言うとベータフライトっていうものになりますそのベータフライトで、えー、機体の制御の仕方を設定したりしていたんですけどあの DJI のドローンは多分独自のものになると思うのでその辺が結構変わってきて設定が難しかったりあの設定に制限があったりとかするかもしれないんでその辺がどれぐらいまで え、カスタマイズできるのかっていうのも気になりますね。あとは、もう一つ気になることで言うと、申請になりますね。目視外飛行のドローンで、しかも200グラム以上の機体っていうのは、国宝の対象になって、別の申請が必要になるので、えー、それをしなければいけないんですけど、国の機関が出している、その、既製品、例えば DJI のマビックあ、Mavic 2 Pro とか、 っていうのは、えー、もう登録されているのでその場で簡単に申請が、えー、できるんですけど、まあ、この DJI FPV ドローンっていうのもあのそういったものに登録されれば簡単に申請ができるのでその辺も結構お手軽で、まあ、気になるなっていう点ですね。はいそういった感じで、えー、今日は、えっと、FPVDJI FPV ドローンについて。 最後の噂を全部まとめてみました。えー、もう、えー、3月2日発売という、発売じゃないか。3月2日の11時に発表ということで、いや、ほんと楽しみですね、えー。皆さん見逃さないようにしてみてください。多分この時に発表されてすぐに発売予約っていう風になると思うので、まあ欲しい方はそこで構えて見てみてください。はい、僕も気になります。はい。 それではまた、えー、こういった FPV に関する動画を出していくので、気になる方はチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。